お友達が少ないいいののででしょうかどうかども政治ろろす新型コロナウイルス感染拡大によるサプライチェーンの再構築に伴い日本を含めた世界各国が脱中国を懸命に模索している中韓国はいまだにアメリカ中国への 極限うかがいをやめられないようです。朝鮮日報からの引用です。LG 電子は過去1年間で中国国内の工場を9カ所から4カ所に減らした。スマートフォン事業撤退、人件費上昇による影響もあるが、エスカレートする米中対立を受けた脱中国の考えも少なからず採用したというのが、 財界の分析だ。しかし、LG 電子は今年初めには中国南京市の電気自動車部品工場増設に3400億ウォン、約328億円の投資を決めた。世界最大の自動車市場である中国を攻略するために先手の投資に踏み切った格好だ。財界関係者は LG 電子が最近中国で見せた矛盾する姿は、米中という両大国の間で危うい綱渡りをせざるを得ない韓国企業の現実を示していると指摘した。米中が鋭く対立するようになり、韓国企業の苦労も増大している。半導体、バッテリー産業のサプライチェーン再編を急ぐアメリカの 投資圧力を受ける状況で、同時に最大の消費市場であり、生産基地でもある中国の顔色を伺わなければならないからだ。韓国の IT 大手企業幹部は、アメリカ政府の政策に従って、いつ中国から工場閉鎖や営業停止といった報復を受けるかわからず、悩みの種は一つ二つではない、と述べた。 最も苦しんでいるのが半導体業界だ。サムスン、SK など韓国の半導体メーカーは最近アメリカ商務省が求めた半導体販売先情報の提出期限を控え、最後まで対応に苦慮しなければならなかった。最大の半導体市場である中国の顧客に関する情報を含めるのかどうかをめぐってだ。 サムスン電子は売上高に占める中国向けの割合が今年7から9月現在で 30.22% と最も高い。今年の年間売上高でも3年ぶりに北欧向けの輸出を上回るとみられている。とのことでいかがでしょうか。中国、オーストラリアによる炭素紛争に炭を発した尿素水パニックでいい加減懲りたのか 韓国もさすがに脱中国の道を少しずつ模索しているようですね。ただ、輸入輸出の面で見る限り、韓国は現在もなおその大部分を中国に頼りきりであり、大げさではなく、中国がいなければ国民は次の日に飢え死にするという状況にあります。マグネシウムやマンガン、黒煙など、 第二度尿素水はまだまだいくらでもありますからね。ムンジェインは一応時間をかけて輸入先を開拓していくからと言い張っていますが、具体的な道筋は見えていません。だからといってアメリカと仲良くできるほど甘いものではなく、皆さんもとっくにご存知の北朝鮮の非核化、朝鮮戦争問題一つとっても、米韓関係は冷え込んでおり、 はっきり言って最悪の状態にあります。それでもビジネスにおいてはサムスン電子などが主要工場をアメリカ国内に移しており、一定のリスクヘッジとも言えますが、抜本的な解決にはつながっていません。2021年9月の時点でもサムスン電子の売上高の約3割は中国が占めており、このことからも 依然として根強い中国依存から脱却できない韓国の苦しい体質が伺えます。ムンジェインとしてはそれでも、まあ、なんだかんだ言って、うちには中国という大きな後ろ盾があるから大丈夫さ、と思っているのかもしれませんが、それはあまりにも呑気すぎます。現在の中国が沈みゆく泥舟であることは、ここ数年の動向を見れば明らかです。 中国といえども、長引くコロナショックの影響から無縁でいられるはずもなく、特に工業分野では、原材料費が高騰したことで、利益率が大きく減少し、企業収益にも跳ね返っています。そして、破綻へのカウントダウンを加速させてしまったのが、恒大集団デフォルト問題です。中国国内では第2位の規模を誇る大手不動産会社、 広大集団の債務不履行問題は、そのインパクトからまたなく間に世界各国に波及し、投資家筋の最大関心事ともなっています。巨大な規模を持つ広大集団が、仮に経営破綻に陥れば、金融界全体に長期的な影響が出てしまうのは間違いありません。その上、広大集団だけの問題にとどまらず、中国には第二、第三の 高台集団がゴロゴロ控えてていいると言われていますすから状況は深刻ですよね中国ではもともと不動産投資が盛んに行われており、投資のプロではない裕福層まで投機用不動産を購入し、将来に備えるというライフプランが一般化しています。統計で見ても中国国民の全資産のおよそ 70% は、 不動産関連であるというデータがあります。一方中国ではコロナ以前から金融機関の住宅ローン貸し出し送料規制など様々な政策によって不動産取引に抑制をかけ不動産バブルを何とか収めようとしています。しかし不動産の需要そのものが下がったわけではないため受給バランスが崩れ ますます不動産価格が高騰するというのがコロナ以前までの大まかな流れです。このあたりは韓国の状況とよく似ていますね。しかしコロナショックによって状況は一変。コロナの震源地となった中国では貿易体制をどの国よりも強化。トップダウンによる強烈なロックダウンによる一時はウイルスの封じ込めに成功しましたが、 反面、市民の大幅な収入減という副作用を引き起こしました。さらに、その傷が塞がらないうちにやってきたのが、広大集団の破綻危機。最悪のパターンとして、万が一、大手不動産会社の連鎖倒産が引き起こされれば、不動産投資によって生計を立てている投資家は相次いで損失補填に走り、日本からチャイナマネーを引き上げることになるでしょう。 当然、中国に投資している日本も無傷ではいられないはずです。まして、中国への依存度が 80% を超える韓国にとっては致命傷になるかもしれません。そこまでの事態にならなかったとしても、中国バブルがいずれ弾けるのは時間の問題であり、韓国のように中国一辺倒のすり寄り戦略を続けるのはリスクにしかならないでしょう。 韓国も泥船が完全に沈まないうちに安全な陸地を探しておいた方がいいと思うのですが、四面疎下の状況を変えられない限り中国と共倒れする道しか残されていないのではないでしょうか。まあ、自業自得ってやつですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、